来たタイミング悪かったかい今は 1, 人また、ねはいはい、<笑>自分で食べへんのい<笑> そうな の, のなああ、ということで日向のやから食べへんってことな、なるほどあ 赤, い赤い赤いらね低キッスをつなぐによほら、どの指が誰だ<笑>が<笑>ああ、ごめんあかんの緊張しようと思ったかに違ったすごい目で見られます。 全然おるもん。なんか当たったんかと思っ<笑><笑>たの まずーこれはどういうことやああ、これあ、彼女のやる好きなのえー、<笑>何人かいる好きな女子の一人あ女子も好きなんや何人かいるな、うん、うつろぎは早いうつろぎこの間まであのそう好きやったのになんか今、ね、<笑>好きじゃないとかあるよね<笑>うつろぎは彼女はそれで離れていったんか そういうことですもうん。身が重い。<笑>もうええわあっちで。<笑>あね 追いいです。